皆さんですどうぞ会場皆さんこんにちは愛知県名古屋市で活動しておりますカノンと申します今回この祭りで新曲の八郎をさせていただきます作品のテーマは熱田神宮に松原市天照大神終わらない夜に光麗しく照らす天照の姿を僕たちの目で表現したいと思います タイトルは常世の光カノンの圧倒的世界観どうぞご覧くださいよろしくお願いしますよろす切りたけのものがうれしく熱たにまつ悠久の練習 古の昔、あなたの神がここに住む光の頃がこの地を覆く熱と勇導きたまえ。特異の光。 その音が時を超え語り継がれる<音楽>さあよっ さ, <音楽>さあさあ一度見たまえあなったかり体いタイチ 白昼暑さに明かりを灯そう清らかなるように何をも変うわらぬ夜舞い者可能をたわり都を彩る 命の輝きをたえともれ。 心の光に平凡退治をあまけなしその水光ゆるましく熱さの国をせり通らせるしかにあ ありがとうございましたありがとうございま